あなたの心に、イルハートというわけで、コンパイルハート、非公式バーチャル YouTuber のイルハートだよもう、自分で非公式っていうのにも慣れてきちゃったところで今日は皆さんお待ちかねゲーム実況をやってみようと思います<笑>プレイするゲームは、偉い人から当日のお楽しみって言われてるんだけど やっぱりさ、このタイミングだもん最近発売されたあれとか、もうすぐ発売のあれのどっちかだと思うんだよねみんなはどっちだと思うさて本日プレイするゲームは、こちらイカサママージャン。大好き。イカサママージャンとは 2000年にアイディアファクトリーから発売されたゲームでイカサマを駆使して成功率 100% の腐敗のを目指そうというゲームだそうです。というわけで今日はイカサマ麻ーちゃんの実況プレイに挑戦します偉い人の言うこと聞くのが公式に戻る一番の近道だからねそれではゲームスタート アイディアファクトリー声の出演悪役紹介<笑>アイディアファクトリープレゼンツあイカサママージャン 知らない野郎は誰かの餌食汚え非道と叫んでみても負けたあんたが悪いのさ真剣勝負には何でもありさコリコなガキも異性だけの兄ちゃんもきれい綺麗な姿勢の先生方も 負けたあんたが悪いのさやれなかったあんたの負けだいかさま野郎と笑わらわは笑え生まれ育ったこの路地裏で今日もネズミが泣いてる よしじゃあ、イカサマ麻雀やっていきましょうなんかね、オープニングが、思ってたよりね、渋かっこいい感じだったのでね。主人公の名前を入力してください。三角ボタンでタイトルに戻ります。なんか、すごいがっつりね。すごいがっつり、なんかイカつい感じの男性だけど、イ、は、ル、い、ハートにします。イルハート。 よしよしよし。<笑>この彼の名前は、イルハートです。う、ん。ののめげんそこそこってなんか、大雑把だね。うーん。まあこの人さ、なんか強そう。そこそこがどのレベルかわかんないけど。セナミン銀行。まだまだ駆け出しだが、度胸はある。イルハートもね、度胸はあるよ。<笑>シャー、シャーチンド。 えっ、ー、と、麻雀の本場中学人。技は謎。これさ、技ってさ、こう、何技術の話なのかさ、イカ様なのかわかんないよね<笑>。で、最後の人が、河北哲。うっかり者だが、技はそこで。だから、技って、まあまあまあ、でも、うっかりなら、こう、ね、勝てるかもしれない、イルハートでも。イルハートより弱そうな人がいいから、んー、この、そこそこの人、 うっかり者もねなんかね勝てそうだからあとは女の子かななんか本場の人って強そうだから<音声>なんか今見た感じさイルハートが一番なんか悪い顔してるよねんえっ、ー、といかさまして成功率によって状況が変わりますえなんか割とさ割と成功率低いよねなんか ゼロパーセントのやつとかさ、<笑>でも確実に見破られるってことじゃん。まあ、でも、イルハートは、やっぱね、こう、なんていうのイカ様なしでね、こう、まっとうにやっていこうと思いますよ。落ちてこい。何が と イ, カ様はしませんイルハートはよしなんかこのねクジクみたいなやつポンポンイカサマはしませんなんかすごいさ軽快な音するよねこの置くときのパーンってやつさ場を汚さないでね これイルハートに言ったよね、今。おこ、あ、ちなんで怒られたのイルハートさっき。おさまはしません。これ。やめたら、なんか、どやってされてる。 なするなよえ、これもさ、イルハートに怒ってんのえ え, え、今気づいたけどさ、周りの人みんななんかめっちゃ顔動いてる。なんか、イルハートのさ、向かえの人はなんか、うんってう、んなんか、イルハートの向かいの人は動いてるの知ってたんだけど、あ、なんかよく見たらみんな動いてるんだね。 いかさを見逃しました丸ボタンで摘発してください私タイミングが遅いとチョンボになれますチョンボえってことは今誰かいかいかさましたってことだよね全然気づかなかったけどこれおとなしくしてなえこれもいろはずに言ってんの怖いよなんかゲームはねもっと楽しくねやらないとダメだよみんな笑っちゃうね いいよーッあイルハートとお揃いだねイルハートもねこの間ツイッターでけって言ったらね怒られた をしている瞬間に押してください。次回からは、ちゃんとになります。あ、今さ、イラスト丸押したの、なんかイカサマ見破ってたんだね。え、た。その。その。あ。もうちょっと。二回目は、こう、積極的にね、イカサマをしていこうと思いますよ。よし。あ、なんかさっきと色が違う。イカサマを。 しないでーんすごいなんかバクバクって言ってるあっあっまっ最初だからできないってことなのかなうん最初はじゃあちゃんとやろうこれまるでポン うんフフこれさせてくれないじゃんイカさま麻じゃんなのにさあ あ, あできたできたできたえなんか少ないと発覚する可能性が高いって書いてあるけどさだいぶ少なくないまだえこのなんか出てるやつだよね これあはははイカ様がバレた時はバツボタンがなんちゃらって出てたあれでもさバレたけど続くんだまあいいや生命保険何をにおなこと言ってんだよダメですそういうのはふふ<笑><笑><笑><笑>って言われた 待った。待った。テレブこんな野郎、いかだ。お<笑>お。ふだらねえ、真似すんじゃねえ。俺にじゃねえ。はイにわびるんだよ。<笑><笑>どういうこと。<笑>あ。なんか。いかつえおじちゃんが<笑>。あ、今のさ、イルハートが倒したんだね。 そそこそこできる人倒したからじゃあ次はね本場のシャーシャーチンローをねいかさまで叩きのめしてやりましょうちっちっちっちあなんかさ真ん中これこれこれなんか 35% になってさっきさ 35% 違うさっき 30% だったんだよこれもね多分ね イカしろってことだよねこのボケなんか最初からそういうのはねよくないよまるでチーチ ー, チーおっバクバク。 ドキドキおすり替えるやつ手の動きに注意、うん、でもそことかいったらバレるんじゃないかなこの辺… こ, これバレなかった、うん…今さ、イカザマ成立したよねよし、うん、いいこっち イカ様が見破られた見破られたなこれも定めか<笑>運命と解決、定めだなん高野郎二度と来るんじゃねえあっ、あ, あやめて、ああ<笑><笑>待って、思っているボコボコだよ こ, <笑>ここまでか<笑><笑>なんか、んかちょっとイカ様しちゃうだけじゃんそんなボコボコにしないでもよくな<笑> に言うか迷ったんですけどイルハートいや何かイカ様なら何でもありだと思ったしいかさましてね勝ってたら楽しいかなって思ったんだけどまあそもそものルールが分からないってことはこう何が正しくて何がいけないことなのかも分かんないやっぱりこう公式になる立場としてイルハートはこう。 正しくね、清く正しく真面目に生きていこうと思いますっていうかこれコンパイルハートっていうかアディアファクトリーーのゲームじゃんそれにどうせやるなら「デスエンドリクエスト」とかやりたいんですけどあの私の Twitter のリップ見たことありますか ボツハートとかエアップ芸人とか言われるんですよ公式から引用リツイートでプレイしてないなとか言われるんですよえ p d s 4を買う予算がない<笑>いやそんなわけないでしょもう絶対持ってくるのめんどくさいだけでしょそもそも公式って言っといて1日で非公式に降ろすのだってイカサばだから 歌が好きなんで歌企画やりましょうよどうせゲームやらせてくれないんだしえアカペラで何かまあ<笑>いいですよ<笑>えどうよなんでですか世知辛い世の中ですねでも 歌企画のために同様歌いますよアルプス一万弱小槍の上でアルペン踊りをさあ踊りましょうララララララララララララララララランランランランランランランランランラン